おりますザ・よさこい一座としますあ、あ、よろしくお願いしますよろちょっとマイクが崩れるんですけれども聞こえてますか皆さん大丈夫ありがとうございますはい、えーカメラマンの皆様そしてねご家族を応援にいらっしゃった皆さんたまたま居合わせた皆様よさこい一座のメンバー 皆さんがね、一度のメンバーでございます。よろしかったら今日は見るだけでも楽しいお酒を一緒に踊って、この春を健康に温かく、ね、あの始めていければと思い、よろしくお願いします。 丸子があるつもりで皆さん一緒にね真似っこして踊ってみてくださいえちょっと手を上げてみましょう今座ってる方もぜひね一緒に踊ってください手を上げて伸びますカメラマンさんもずーっとね座ってると体縮まりますので伸びてください手を下ろしましょうさあそれでは皆さんマスクの中での口角を上げて立っ て, てニコニコしながらお願いします<笑>ああ音スタート 後ろに見てくださいね肩こりや背中の転がりを持ちますよ。 あ<音楽> I'm your baby! 一度きりの人生を胸震わせときめいて 太好的开玩笑